はいえっ、ー、とご紹介ありがとうございました現在見えておりますでしょうか見えておりますあはいありがとうございます、えー、ただいまあのご丁寧にご紹介ありがとうございました東京農業大学の矢島でございますえっ、ー、と本日はあの気候庁の藤井先生えー、施設長の荒木先生をはじめとしまして関係者の皆様、えー、このような機会をいただきまして、えー、深く感謝申し上げますよろしくお願いいたします。 えっと、本日はあの私の方ではえ共同利用共同研究とロイス d s への期待というタイトルでお話をさせていただこうと思います。えっと、今あのご紹介もの中にも少しあったんですけれども、私はこのえ DS のですね、共同利用基盤施設の運営委員のメンバーの一人としてえ関わらせていただいておりますけれども、自分自身はあの この DS の施設は非常に、えー、広い分野 を, をカバーするということを、まあ、あ目指してですね、えー、設置されている中で、私のなんて言うんでしょうか、えー、関われるところというのは非常に狭い部分かなとは思っているんですけれども、えー、本日のお話の中でもあのちょっとご紹介させていただきます。私もあの大学の方で、えー、郷土利用け 共同研究のです、ね、拠点を運営しているということもありまして、えーと、せっかくの機会ですので、そのご紹介もさせていただきながら、お話をさせていただこうというふうに思っております。えー、と最初にですね、あのまあ、当たり前のお話といいますか、いまさらの何なんだというふうにも言われてしまうかもしれませんが、まあ 今回、あのこういうですねタイトルでお話をする上で、まあ今自分たちがやっていることをまあそこに載、えー、せてみると、まあ非常にシンプルですけども、このような形になるのかなと思って、ですね最初に、えー、作ってみました。えっ、ー、と私の方では、このおまあ生物機能解析というふうに書いてありますけれども、まあ私の研究分野という意味では、えー、生物 を扱った、まあ、機能解析を行うということを行っております。で、まあ、ここの部分はそれぞれの研究者の方々で異なってくるというふうに思いますけれども、まあ、現在の研究のスタイルの中では、えー、どのような研究を行うにしても、まあ、このデータベースというものを使わないわけにはいかないのではないかというふうに思います。また、あの生物を扱っていると、まあ、あ多くの場合ですね。 遺伝子解析とか、まあ、いうことになりまして、えー、遺伝子配列をです、ね、データベースに登録したり、あるいは、えー、タンパク質、アミノ酸のお情報をデータベースに登録するというようなことを行っているというふうに思います。で、えー、そういうデータがすごく、えー、集まってくるという中で、えー、と近年、すごくその予測という分野のお研究も進んできていると。 ということで、まああの今日私も少し触らせていただきますけれども、タンパク質の立体構造の予測というようなものも、急速に進歩してきているというような状況にありますで。このような、まあ個人でこのような研究をするという、しているというつもりの中でも、例えばデータベースというのは、えー、当然共同で利用したり、あるいは共用のものであるということ、まあそういったものが、まああの例えば、 えー、DS が中心になって行っているとか、あるいは、まあ、日本の場合ですと DDBJ とかですね、えーえー、遺伝子データを、まあ、蓄積しているとか、まあ、そういうようなことですで、えー、に、まあ、自分の研究の中に自然にこう入り込んでい共用とか、えー、共同研究とかですね、施設の共有利用というのが、まあ、自然に入り込んできているというふうに思います。でそれらを、まあ 全て動かしているのがこう人材、当然ですけれども、まあえー、人が関わっているということで、まあ、人材ということになるわけですけれども、まあ、今回 の, あの最終的なところにも出てくる、まあ、人材の育成というようなことが何につけてもまあ重要であるというようなことに、えー、なってくるのかなというふうに思います。で、本日はあの私の方でお話しさせていただこうと思っている内容としてですね。 えーまあ、ゲノム研究とタンパク質構造の研究をお、まあ、取り上げまして、そこに、えー、共同利用、共同研究の形、あるいは共同利用施設の形、そしてデータベースがどのように関わってきているのかということを、まあえー、ご紹介させていただくというような形になるかなというふうに思っております。で最後に えー、今回のですね、ロイス DS と、えー、ちょうど今月からでしょうか、始まったとい う, ふうことだと思うんですけれども、えー、バイオデータの研究拠点の応援ということで、その期待について、えー、まとめさせていただこうというふうに思っております。はい。えー、最初にあのこちらのスライドは、あの文科省のですね、 えー、ホームページからあの引用しておりますけれども、おタイトルにありますとおり、国交私立大学を通じた共同利用、共同研究拠点制度についてということで、えー、制度の趣旨のところにです、ね、個々の大学の枠を超えた共同利用、共同研究は、従来、国立大学の全国共同利用型の府知研究所や研究センター、大学共同利用機関を中心に推進されてきましたと。 ということでまああのロイスもまさにこの、えー、大学共同利用機関の一つだと思いますが、えっと、その後、まあ、我が国全体の学術研究のさらなる 発, 発展のために、えー、個々の大学の研究推進と と, ともに国交私立を問わず大学の研究ポテンシャルを活用して研究者が共同で研究を行う体制を整備することが重要という考えのもとに、えー、平成20年、えー、7月に 国公私立大学を通じたシステムとして、文部科学大臣による共同利用共同研究拠点の認定制度を創設したというま あ, あの説明があります。で、まあこれによってまあ、我が国の学術研究の基盤強化と新たな学術研究の展開を狙うというまあ、これはもうあの昔も今もと言いますか、えー、変わらないところだと思いますけれども。 えー、このような中でですね実は、えー、と東京農業大学でも、まあ、この制度 を, を利用してですね、えー、拠点、えー、認定を申請したという経緯があります。えー、とこちらもあの文科省のホームページからの引用になりますけれども現在、えー、国内の共同利用共同研究拠点 等の一覧とということで、えっとまあ、ほとんどのところ、この上の方とか右側の方はが国立大学ですけれども、この左下のところに私立大学と公立大学がありまして、ちょっとここ、左下に赤く囲んでありますけれども、本学のですね、生物資源ゲノム解析センターというところを拠点として認定いただいているということになります。 であの私あの、実は、えー、とこのです、ね、現在、生物神経ゲノム解析センターのセンター長も務めておりまして、えーまあ、そのようなあ関係もありまして、えー、現在 の, あの施設長の荒木先生の前のです、ね、最初の施設長を務められていました、藤山先生、えー、に、えー、このセンターあ、このセンターというのは本学のですね、 えー、ゲノムセンター、えー、拠点のです、ね、立ち上げにもご協力をいただきまして、えー、2013年度から、あのー、こちらの、えー、2018年度まで、まず6年間第1期のお認定を受けまして、えー、現在、えー、2019年度からあ第2期に入っております。えー、文科省のです、ね、特色ある共同利用、共同研究拠点ということで、 生物資源ゲノム解析拠点というふうに名を打って、えー、活動しておりますであの。特色あるというのは、あのこの拠点認定の制度が、まあ、私立大学、公立大学、私立大学に広げられた当初はですね、えー、いわゆる国立大学とはあちょっと違いますよということで、まあ、特色あるというタイトルがついておりました。まあ、現在はあの えー、基本的にはあの同じ、えー、システムに、えー、名前ですけれども、なっているんですけれども、私ども の, あの生物資源ゲノム解析拠点の方では、えーまあ、NGS、まあ、次世代シーケンサーと呼ばれる装置ですが、NGS を活用し、えー、農学分野を主として、生物資源遺伝情報解析を行い、 研究推進と新たな研究領域の開拓に貢献するということを目的として、えー、認定を受け活動を行っております。えーまあ、NGS、まあ、次世代シーケンサー、まあ、この下にあるような写真のものですけれども、えーまあ、こういうゲノムセンターというのは、あのそれこそこちらのです、ねえー、遺伝犬にはあの非常に、えー、国内あるいは世界に誇る施設もあります。ので、 えーまあ、当初、ですね あ, のそういあるいは他の、えー、国立大学の拠点と何があの違うんでしょうかと、まああの、必要でしょうかというような、まあ、あの審査の中でのやり取りがあったんですけれども、まあ、当初、ですねまだあの立ち上げの2013年くらい、えー、今からちょうど10年前ですけれども、その頃はまだ、 それほどですね、現在ほどはこの NGS がまあ普及していなかったということもありまして、えー、私ども、東京農業大学ということでもありますけれども、まあ、農学分野の研究を中心にえと貢献しますよということ、で特にまあ 言, い言い方としてはです、ね、あのいわゆる非モデル生物、まあ、農学ということですので、生物だったらある意味、いろいろ扱ってますと。 まあ、そういったものの中には非モデル生物と呼ばれるもいうカテゴリーになるものがいっぱいあるので、まあ、この次世代シーケンサーで遺伝、えー、情報解析をやることによって研究のこう促進を図るというようなことをういまして、えー、今に至っているというようなところがあります。えーまあ、そういういわけで長く なんだかんだと言ってもだいぶ長くつな続いてきていますがおかげさまで、えー、と国内のさまざまな研究機関と共同研究を行うことができてきています。えー、北北海道から南沖縄までということでまだあの、まあ、こうやって書いてみると、えーまあ、あのいくつかの、えー、都, 道都道府県じゃなくていくつかの県 のところではあのまだ共同研究ができてなかったなというようなこともあるんですけれども、えー、こういうような共同研究を進めるにあたっては、の DS のです、ねえー、ゲノムデータ解析支援センター、農口センター長、本日もあの参加されて、えー、お発表されると思いますけれども、えー、お世話になりながら、えー、進めてくることがあできているということになります。あの まあ、こういう多くの、えー、研究機関と共同研究をするということ、それからまたあの認定に際してはです、ね、えーまあ、研究者コミュニティをこうを考えてくださいというようなこともありまして、まあ、農学を中心としてということではあるんですけれども、まあ、新たな横のつながりというものを作っていく上では、 まあ、こちら の, あの学会のリストは、ですねえ共同研究の代表者の研究者の方が所属しているえ学会をですねあのアンケートをさせていただいて、ああこちらにえちょっと載せておりますけれども、農学系の学会プラス、それ以外にも、もちろんあの生物が関わってくる学会というのは、本当にたくさんありますので、 えー、研究者の方々が、まあ、そういう個々の学会に入っているというようなことで、まあ、こういう、えー、幅広いコミュニティに対して、まあ、本拠点の活動があ、まあ、貢献していると言ってしまうとちょっと私どもが言うのはちょっとおこがましいところはありますけれども、えー、とこういったものをこういうコミュニティにまに、あえー、我々の活動があつながっているということを、まあ あの認定の中では認めていただきってきてるのかなというふうに思っております。で、えー、とそういう中で、まあ、当然、その成果というものをお出していくということになりますけれども、えー、現在ですね、えーと、私どもの拠点では毎年だいたい30課題程度の共同研究を行っておりまして、えー、まあ、 あの成果というのは、まあ、国際紙に論文を出していただいてますけども、まあ、採択した共同研究その年に当然出るというものではなくて、えーまあ、以前のものが後になって成果として報告されてくるということになりますがえ直近の、えー、ところのいくつかの成果の中で、まあ、ご紹介、えー、このスライドでご紹介させていただいているのは例えば えー、病害耐性レタスの育種のマーカーの開発をした、あるいはたま、えー、ねぎゲノムの解読、まあ、こちらの研究は、えーと、本共同研究そのものは国際共同研究にはならなかったんですけれども、えー、この共同研究で、まあ、高精度のマーカーを開発したことによって、それが、えー、国際共同研究によるゲノム解読につながった成果になっています。 あるいはチョコガョコクガイチュウ の, のです、ね、コクヌストモドキを、まあ、あの取り上げて、えー、この昆虫、まあ、甲虫類だけではないですけれども、えー、昆虫があの敵に襲われたときにです、ね、死に真似をするという行動があるんですけれども、その行動制御をですね、ゲノム情報から、えー、解明しようというような研究も行われてました。 それから、えー、アワですね、雑穀のアワの多様化と分布拡大に関わる候補遺伝子の同定や、えーまあ、ワインを飲まれる方はご存知かと思いますけれども、甲州というブドウの品種がありますけれども、えー、こちらのゲノム解読を行いまして、えー、ポリフェノールとかですね、あるいは柑橘系 の, あの香りに関わるような、まあ、遺伝子の特徴、 あのヨーロッパ品種と比べてですね、そういったところに甲州 の, の特徴があるというようなことをお報告したというような成果がありました。えまあ、私ども の, あの繰り返しになってしまうかもしれませんが、まあ、私どもの、えー、と拠点で、えーまあ、ゲノム解析をするという一方で、まあ、あの皆様すでに、えー、参, 加者参加している皆様もすでに、 えー、使われているというか、まあ、あの参加されているのかなと思うんですけれども、まあ、先進ゲノム支援というのがあの 科, 研科学研究者ですね、科研費を取って研究をされている研究者の方々は、こういう先進ゲノム支援という制度を、まあ、使うことが可能になっていると思います。で、こちらの方うの、まあ、ゲノム支援によって、えー、本当に国際的にあコンペティティブなあの研究成果。 が出てきてきいたりですね、えー、先端的な研究につ、ま、な、あ、がっているという意味で、えーまあ、こういう支援がある中で、まあ、私どもの共同利用共同研究拠点、まあ、どんなあ活動をしていくのかというようなことを、まあ、常に考えているんですけれども、えー、現在はですねあの特に、えー、まあ NGS が広がってきて、あるいは民間の自宅サービスも普及してきてはいるんですけれども、やはりまだーハードルが高いというふうに、まあ、あの考えている研究者の方々がいると、えー、初心者というか、まあえー、未経験者というかですね、まあ、そういった研究者の人たちに、まず NGS を使ってもらって、えー、自分の研究がどういうふうに広がっていくかということを、 まあるいはまあ若手の研究者ですね、えー、の方々にやはりこういう技術に触れてもらうというようなことが重要なんじゃないかということを考えて、えー、まあ課題のですね、えー、審査の中でもあの公募の時点でそういう方々をある程度こう優先して、えー、採択しますというようなことをうたっております。まあ、そういうい活動でですね えー、と先ほどの例えば、えー、先進ゲノムがこう尖ったあですね先を走る成果をおこうサポートする中で、まあ、私たちのお活動がですね、えー、より裾野を広げるところに、まあ、つながっていくといいのではないかなというふうにも思っている次第ですえっ、ー、と今まではその拠点 私が、まあ、セ選択肢をしているゲノム拠点の方なんですけども、ここからはあの、ここからはというか、2枚ほどですね、タンパク質の立体構造に関連して少しお話をさせていただこうと思うんですが、えー、と実は私自身 の, あの専門はですね、えー、X 線結晶構造解析でして、えーとまあ、という意味でこちらの話もということになるんですけれども、あのー まあ、タンパク質構造を調べるという中ではまク、あ、セ結晶構造解析や NMR あるいは最近ですねクライオ電検といった技術がすごく、えー、普及してきているということがあります。で構造解析すると必ずそれは、まあ、プロテインデータバンク PDB のデータベースに登録することになるわけですけれどもこの まさにそのデータベースそのものが、先ほどおら話ししているように、えー、共用の施設、あるいは共同利用の施設ということになりますし、まあ、データっていうのはあの、ものではありませんけれども、おそれをストレージしておくハードウェアとかが必要ですし、建物とかも必要ですし、まあ、そういう意味では、トータルでまあ共用のまあ施設ということにもなるのかなと思いますが。 まあ、そういうデータが、えー、蓄積されていくことによって、えー、昨年あたりからですね、あのご存知の方も多いかと思いますけれどもあの、機械学習とかを取り入れて、えー、構造予測ですね、タンパク質の立体構造予測の精度が飛躍的に上がったというようなところに来ました。まあ、有名なところでは、まあ、アルファフォールド2というようなものが、あの 結構ニュースになりましたけども、実際あの、私も最近ですね、たまたま結晶構造解析をやっていて、あまり分解度が、こちらの方ですね、データベース、あデータベースではなくて、電子密度があのよく見えない、ちょうどループ構造の部分のところにですね、えー、とアルファホールド2で、えー、予測した構造を、まあ、当てはめてですね、逆にそれをもとに、 えー、モデリングをしていくというようなことでちょっと使ってみたりします。そうしたところをですね、えー、その電子密度が見えてる、見えてないのあたりの境界のあたりで、見えてる部分とかあの、見えている部分ではですね、即さの構造までその予測構造がぴったり電子密度にはまるというようなところもありまして、ちょっと私もですね、驚かされたというようなところがあります。でえーまあ X 線 構造解析に限りませんけれども、このような構造解析を行うにあたっては、まあ、今ではあの放射光施設と呼ばれるような、まあ、上は針場にあるスプリングウェイト、下はつくばにあるフォトンファクトリー、KEK、えー、ですけれども、えー、これらのです、ね、本当に施設がなければ、まあ、できないということで、こういったあ共同で利用できるところ。 研究で利用できる場所がもうあの不可欠であるということは、まあ、皆さんあの、実際に皆さん自身もあの、えー、ご経験のあるところなのかなというふうに思います。で、あのここからは、えー、最後のですね、ロイス DS の期待というようなところになるんですけれども、えーと、こちらの方はですね、ここに書いてあります通り、えー、と昨年、あの、 国立大学の共同利用、共同研究拠点の協議会にですね、えーとまあ、私立大学の方で、えー、オブザーバーとして、まあ、出席させていただいたときの、まあ、拝見した資料からということなんですが、えーまあ、その大学研究力の強化、今後の取り組みの方向性ということで、まあ、特色化、あるいは大学の研究基盤の強化。 えー、分野融合というようなことですけども、まあ、この、まあたり、あるいは、えー、とこちらの下の方、えー、と番号が456、上123456ってつながってるんですけども、これはたまたまでして、えー、と下の方は、えー、書いてありますけども、国大教の、まあ、7つの提言のうちの456なんですけども、えー、やはりその研究を、 強力にこう推し進めていく上での、まあ、共同利用、共同研究拠点の重要性というものをうた、まあえー、っているというふうに思います。で、えっと、こちらの方はあは、右下ありますけども、右下にありますように、ロイス、あ左下ですかね、ロイス DS の, あのホームページからお借りしてきています。 えー、ロイスにおけるデータサイエンス推進の概念図ということで、えー、と DS はこの下の方にありますけれどもあの改めてまあこういう図今ちょっとお話しさせていただいたような話もあ自分で振り返ってみてですねこのロイスという組織あるいは DSDS っていう組織がですねその共同利用共同研究っていうまあ環境それからまあデータベースという環境さらにその人材育成 とい う, う3つの要素をです、ね、全てこう盛り込んだ、まあ、組織なんだなと、そういうことがあのうまく考えられている、まあ、組織なんだなというふうにあの改めて、えー、感じたところです。で、えー、とこれもあのロイスのお DS のところからお借り し, してきてますけども、まあ、そうい う, う組織の作り方というのが えー、かなり以前からこう計画的に、まあ、進められてきて、今の姿があるということ、まあ、このあたりもです、ね、あの先を見通して、えー、計画が進んできているというところも改めて、あのえーまあ、関心、うん、さ, せられさせられるといいますか、まあ、なかなか真似ができないところなんじゃないかなというふうにも思った次第です。です。あの多分 えー、とこのあと、荒木先生がこちらの方のお話をされるんではないかと思いますけれども、えー、これもすでにホームページには出ておりましたので、えーと、ちょっと使わさせていただいておりますけれども、えー、これからですね、あのこの DS のここのところですかね、右から2番目のここのところに、えー、と今の DDBJ、 とかですね、ライフサイエンス統合データベースセンター、えー、それからゲノム解析先生と、まあ、このあたりが全部一つの組織として、まあ、バイオデータ研究拠点という形で、えー、と新たにです、ね、日本におけるバイオデータの、まあ、あー大きな研究拠点になるという計画が始まったということを聞いております。えーまあ、それがですね、 これはちょっと、あの、さらに、えー、関係者の方からお借りいたしましたけども、まあ、こういうロイスのそのバイオデータ拠点が中心になって、さらに、えー、その関連するですね、ところと連携することによって、まあ本、えっ、ー、と、日本国内ですね、えー、日本国内の研究力の、まあ、大きな進展、まあ、それはさらに、 まあ、研究ですので、えー、国内だけに限らず、ですね、えー、国際的な研究、国際的にも先端研究につながるということを期待するわけですけれども、まあ、そういったところにすでに踏み込まれて動き出されているということで、まあ、こちらのまあ実現、えー、進捗を強く期待しているところになります。はいえーと これが最後のスライドになるんですけども、あの、ちょっと、えっ、ー、と、あっちこっちに行った話になって、何かこう、まとまりがないよう、な, うなお話になってしまいましたけども、まあ、最後にですね、あの、今回、えー、新たな組織を組み立てて、さ、え、ら、ー、に次の、えっ、ー、と、発展に向かう、まあ、ロイ s d s への期待ということで、まあ、こちらの左側の方がですね、やはり、えー、その、 先研究の先端、まあ、あの先ほど藤井機構長の方でも述べられていましたように、まあ、先端のけ、えー、と研究の先端 を, を目指すための組織として、えー、その活動、エ、え、キ、ー、スパートを育成したり、分野融合だったり、まあ、データベースとを中心にですね国際的な中核、でそれがオープンサイエンスやオーブンイノベーションにつながる、そういう活動に。 えー、どんどんこう引っ張っていっていただきたいというふうに思います。で、一方で、まああのー、とはいええー、そこだけではなくてですね、やはり、まあ、研究っていうのは、やはりある程度こう広がり、そ野があって、そこからこういろいろな、まあ、あ木が生えて、ですねそれが大きく育っていくというようなところもあると思いますので、えー、それらもですね、どう、あのー 広い、生かしていくかというようなところで、まあ、もちろん左側に注力しつつ、まあ、右側のですね、ところとうまくう強調しながらあ、今後ですね、この ROISDS の活動が発展につながるということを期待しまして、えー、私のお ご挨拶を言いますか、あの講演とさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。